皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月26日、昨日の動画では触れていませんでしたが、今月の新商品にあるこの分の木の家具ってやばいですね。ハウジングのガチ勢さんたちは、これを使って細かい角度計算をやるってことなんですよね。立方体の家具もやばいですね。何を測るというのでしょうか。 冒険者の広場で、早くも来年のアストルティアクイーン総選挙に向けた予選会が始まっています。出場メンバーを見る限り、やはりなんだかんだ言って、前回の本選に出場した人たちが予選突破するのではないかと思っています。アンルシアとかセラフィーとか、何回予選に落とされても、その度に復活してくる印象があります。 ただ、本戦に出場すると、キャラクターボイスがつくということの重要性がようやく浸透してきた感もあるので、今度こそというキャラも来るのではないかと思います。まあ、投票すると副引券がもらえますので、難しいことは考えずに、副引券を回収するコンテンツだと思って、好きなキャラに投票するのがいいと思います。投票先に迷ったら、リンブリーとかがいいんじゃないですかね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。